おはようございます。ジャン君、ポンちゃん。ジャン君もこんな方にまだ入っちゃった。パパはですね、今、1時間のお散歩から帰ってきました。よかったことはジャン君とポンちゃんは起きました。そして、パパはこれからお風呂に入ります。ではね、ジャン君。 夜も遅くなってきましたのでそろそろお休みが時間ですよポンちゃんおやすみ。